個人的には KDE での必須機能と思っています。直近のマンジャロはウェイランド環境でも安定して動作していますブラウザは再生時のコマ落ちも少なくなりかなり快適ですまた SSD のアクセスが速くなり快適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 ああ、彼らは緊急事態基本法にも反対だから、お札でも配ってくれるのかなではまた次回。